褒めて、礼ありがとうございましたチームシューマイの皆さんでした。ありがとうございました赤い帽子と青と黄色の衣装が映える演舞でした